パチの素敵な景色です間違いなく間違いなく神コーチですどうなんか目立つところというか、まあ、全部が素晴らしいんだけどねええっと私の大好き大好きの白樺の木が本当に多いですまあそれはすごく見ると心が心がね幸せになるんですよ なんと美しい景色も幸せです。で今今まだそうですねバスターミナル上高地のあれですねにいます。と私の予定ですね最初ちょっとしたハイキングをするかと思ったらもうですね時間ですね2時過ぎなんですよ。と私を宿泊 施設ですね私は予約したところですねえっと宮治橋の近くにある場所 Google マップに載ってない場所一体どういうものなのでしょうかで一 応, 一応そちらに、まあ、その案内所からではなくて自分からお電話をかけましたねでそちらはまあゆっくり歩いて1時間かまあもしかして2時間で着くというところかなしかもねそちらはまあ 食事付き2食付きの宿なのですごくお楽しみです一体何の食ですね上高地ねわからないです全くその何知識不足ですよ私はその上高地はいきなりのディシジョンだったからもうねいっぱい新たな発見が私を待つのでしょうかねはい。 よし皆様行きましょうね素敵な景色でしたわ自然がもう自然が癒されるですね一緒に一緒にねいや癒やされましょうか<笑>はいでこういう綺麗な景色ですねはいねもうもうもうもうすごいすごいでしょ ああ、大満足です。本当に来てよかった。ねで、私は一応、山は初めてではないです。初めてではなくて、もう、今の職場の人たちですね。もう、私は一応社、社会人になってから、えっと、3年経ちました。はい、3年経ちまして。で、今の会社ですね、なんか、旅をする人は、 ハ イ, キングがハイキングが大好きな方が実は多いですでそちらからはねいっぱいおすすめがいただきましたで金沢に行った時その時からもう上高地のことを一応聞いたことがあります聞いたことがあってでもなかなかねなかなか登山経験者じゃなかったからまあ一応そんなに行く予定がなかったよね 私はその時も山の要素はまだ知らなかったわけねはい<笑>ですねはいうわー山の要さを知らなくてで小口湖 に, に引っ越した時でねそちらは山がいっぱいあるでしょうでそちらはまあ 友達と一緒にね何回もハイキングをしたよ実はただねその時はプロカメラを持ってねでハイキングする時でね実は服が重くて荷物が多いんですよね飲み物も必要でし食べ物も必要ですでそこでなかなかねなかなかカメラを持つのはね私はちょっと 無理だったよ、重いです重いいやはり、い、私はそんなにねえ危機士じゃないからその23時間の登山のをやるとき ね, そのね重いカメラを持つちょっと無理だったじゃあなぜ機体のカメラで<笑>撮ってなかったという質問が来るんですよね多分でなんかね私の前の iPhone じゃなくて 神戸のカメラですねなんかまあそんなにねそんなに良いものじゃなかった実はねもうその電源も早く消えるしねそこはあんまりなんか満足まで撮影できなかったから一応まあねやってなかったはい<笑>でね<笑>やっとここに来て い, いカメラを持ちながらねやっとねやっと面白い動画を作れるようになったんですよはいはい準備準備ができましたよねえんか明日の天気わからないしかもなんか<笑> 前、ここの動画を見たときね、まあ、動画というか、インスタ、インスタ、ストイーズー見たときね、もう雪が降ってた、ね<笑>、雪が降ってたけど、今はこの格好ですね、ちょっと暑いですよ、なんか、天気は良くてね、暑いですよ。で、これはおそらくカッパ橋じゃないですか。うん。で、こちらのカッパ橋を渡って、まあ、40分、50分かけて、宿泊施設まで。 届つくやりです、はい、よし皆さこの感じはどうでしょうか多分私ねえ私皆さん私の目で見る景色やはり見せたいなと思ったらこういう撮影の方をやりましたおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 水は痛いいななんかいか冷たのあとはチャンスがあればぜひ確認してみたいです、ね、こんなにねやはり、い、ねだから日本が好きですよ景色まあいろんないいところもあるんですけれどもねやはり、い、自然の強さはね圧倒的ですよ<笑> 川の音と、ことの鳴き声、ねえ<笑>実は私、その山のりだけではなくて、キャンピングをや っ, てやってる、一応、好きですよ、キャンピングも。で、ここですね、キャンピング場がいっぱいあるらしいよ、まあ、いくつかあるんですよ、で、そこは実は一番、泊まるのは一番お得ですよ。で 今年の夏で行けるかどうかわからないけどなんか一応できれば行ってみたいですよねその自分のテントを持つでしょもう全部の設備を設備を一応買ってあるんです私はなんと雲が出たんですよあまあ一応私は怖くないで一応自然を尊敬していますなので <笑>絶対に、見かけたらな、駒を見かけたら、ね、こっそりこっそり、その、追い抜くんですよ。はい、そこで心配しないでくださいね。なんか、こういうことは、ね, ね、私は、まあ、動物が好きなんですけど、怖くないです。でも、一応、わかりわかりますよ。その何、自然のもの、私の遊びものじゃないから、まあ、 ちょっと危険ですね。だからね気をつけます。心配しないでください。みんな聞こえましたのでしょうか。今は鈴ノートですよ。で、あ確かにね思い出したんですよ。そのクマさんたちと出会わないように鈴が必要です。で今は私は。 なななんんとダメな人なんですねでも私ずっと一応うわーこの道最高じゃないですか皆様多分鈴がなくても今一応現在現在で大丈夫と思いますねえホトルの方もしかして売ってるのでしょうかはいねえみんなはすごい準備がすごいですねなんか、うん、こんにちは こんにちは。お<笑>お。わあ。わあ。なんか、な。涙が出そう、皆様もう。なんか、美しすぎて、な 涙, 涙が出そう。笑うと。 はね、いつもなんかすごく笑う時は、ね、いつも泣くなぜか泣くんだから涙はねその幸せの気持ちを表すもの、まあ、私私だけでねはい一応黙ります自然の美しい自然の、ね、どんなに楽しみましょう申し訳ないですなんかおしゃべりすぎてね こんにち は, ん、ね、はーい<笑>続いてみたらあはーかっぱ橋私は一応ね私はまあまあ出発といえばまあかっぱ橋というところかなで進んだのは1 7キロまあすとてもゆっくり進むんですよねいやー<笑>で私の朝食までね あ私の夕食までね私のゆ、ま、夕食までね約二キロでございます。<笑>あこんにちはすみません。お元気でね。あ富士のほで。あ, あはい。わかる？日本語。あわかる大丈夫出ます長い間はい大丈夫です。こんな出たんだって。あ実際に見えたんですか？見た見た人が。人が。あ。 そうでも、歓楽して、途中で戻ってきた。ええ。明神池のね、一キロ手前。えーえー、っと、そこは一応、今日の宿泊施設なんですよ、えー、そっちへ行かないとね。<笑> は, い, はい、じゃあ気をつけて。気をつけてはい、ああいう、ああいう、持ってないですね。あいや、大丈夫です。気をつきます。もし何か、そう、もし何かあったら別の道を選ぶ、ね。いや、大丈夫です。ありがとうございます。本当に、本当に、大、えー、大丈夫です。ありがとうございます。人 戻, ってたはい、戻ってきたの。だから、我々も。私たちも戻ってきたの、はい。向こうまで行ってない。<笑> 聞くしかないですよ宿泊、ね、はそこにある、いはい、うん、まあ、クマさん、私ね、逆に喋る方がいいかもしれないねだから、まあ、鈴の音とか、私の声とか、私の声を聞いて、なんか怖くなるみたいなねえ、クマさん、怖くなって逃げるかもしれない やばい、熊さんとちょっと出たくないまあやったーなんか車の道まで来ましたねしかも駅まで残りの1キロ無事に無事で済むのでしょうかね皆様もしかして。 もう し, かして、ねえ、この先はね明治の橋じゃないですかね目的地はねすぐどこかもうすぐそこにんですよね。<音楽> 皆様こういうねこんな景色ねね<笑>幸せ幸せですここに来てよかったここに<笑> 1万8000円をかけて自分の命をねこまさんもしかしてであろうはねでもそれにしても行くわね ないろいろ犠牲したというかね、まあ、いろいろね、ででも来てよかったと思いますね、はいで、まあこの8を渡ったら、多分こちらの動画、終わりにしますると思いますね、で、来てくれなかった方ね、本当に本当に。 ご視聴ありがとうございましたねまた会いましょうぜひねもしよかったらチャンネル登録とかまあ評価ボタンの押してくれたらもう本当に本当に助けになるなのでぜひぜひはいお願いしますはでもちろんまた会いましょう明日はもうまた素敵素敵き私とアシアコップですね私と アシアコップの大冒険が待ってるんだからぜひぜひ次の動画はねお楽しみにねチャオバイバイパカパカ先輩から皆さんパカパカ